演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそういうわけで本日はちこちらファミリーマートの2分の1日 分, 分, 分, 分の野菜がとれるキムチ鍋を食べたいと思いますうーんいつに食べてなんかチゲ鍋とかそういうのあった気がしますけど今回キムチしかも野菜たっぷりってことですよねでなんか豚肉も2倍って書いてあるんですけどこれは美味しそうですねそれでは チャンネル登録よろしくお願いしますなんかもう香りが辛そうですねちょっと明らかとしていますではいただきます なので結構今下が痛い、まあ、そこまで あ, あーってなるような激辛でもないのですが辛いのが好きな方にはおすすめでますね簡単に苦手な方は避けた方がいいかもしれませんこれにエ野イたっぷりとればいいですね豚肉は2いててに入ってなかもすねいててもそんなに入ってなかった気もしますねまあ豚量が少なめだったということなのでしょうかまあ仕込みに至るなんでその辺りは仕方ないのかもしれませんというわけでこちらの点数とさせていただきご視聴ありがとうございました